演武開演開どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はちこちらこちらベーコンとコーンのクリームパスタを食べたいと思いますって言われても見た目クリームの印象はないんですね中にしっかり絡んでるってことなのかな、うん、食べてみれば分かりますかそれではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします いただきます確かにそうですねから濃厚ですし見た目はあまりクリーム見当たらなかったんですけど食べてみると濃厚なクリームがたっぷり入っていてさらにそこからベーコンのうまみやコーンの甘さがしっかり感じられて。 もちろんパスタの麺でもよく絡んでとっても美味しかったですカルモナーラとことはまた違いましたねこういうのも食べていきたいですというわけでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブ1 0 0コンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします